よろしくお願いします。 ははい、はいはいはいうん、はい、さんののの、えー、こ,、えー、こ会にち県からますていません。 えー、その中でもです話、ね、題、ねえー、の内林「ぶちばやし」というまな振りがあるんですけども、えー、その体操を討ち慣らす振りであったりとかその中でイいどおり姉妹も迷いどルりの振りにイメージしております皆様に気仙沼の個性を、えー、お届けできるよう精いっぱいお見せさせていただきたいと思いますご生のほどよろししくお願いします。<音楽> 好吧 大からおいいたたました宮城の大の見この土井島先においても私たちらしい宮城の花を添えられるよう精しいっぱい譲ます。 よろしくお願いします。 Whoa!